野党とはどういう存在であるべきなのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。国民民主党が衆院予算委員会で2022年度予算案の採決に賛成したとのことで話題になっていますね。毎日新聞の記事を引用します。 国民民主党が21日、衆院予算委員会で2022年度予算案の採決に賛成したことをめぐり、他の野党各党から批判が相次いだ。立憲民主党の泉健太代表は、野党とは言えない非常に重要な選択だ。本予算に賛成する野党は考え難いと反発した。泉氏は、 旧国民出身で、これまで国民を兄弟政党として連携を呼びかけてきた。今後の連携について記者団に、自民と対する勢力となるかが問われていると述べた。国民と国会対応で連携している日本維新の会の藤田文武幹事長は記者会見で、政権与党に入りたいと捉えられても仕方ないのではないかと突き放した。 同党は予算案に反対しており我が党はそもそもの考え方の大枠が政府と根本的に違うとも強調した国民は維新とガソリンなど燃油価格の急騰対策で政府がガソリン税を軽減するトリガー条項を凍結解除する議員立法を共同で提出している国民は。 政府が同条項の凍結解除に前向きな姿勢を示したとして予算案の賛成に回ったが、両党で対応が割れた形だ。共産党の小池晃初期局長は記者会見で、憲政史上まるで滅多にない異例中の異例だ。事実上の与党宣言と受け取らざるを得ないと非難した。とのことです。 2022年度予算案は107兆円を超えると見られており、10年連続で過去最大を更新し続けています。この予算案は22日にも与党の賛成多数で衆院本会議で採決されると見られており、現行憲法下では2番目の早さとなります。このまま行けば3月中には成立されると言われていますね。 新型コロナ対策の対策費が膨れ上がる中、過去最大は致し方のないことかもしれませんね。今回の記事では、この予算案に賛成した国民民主党が、立憲民主党、共産党、日本維新の会など、他の野党から猛非難を浴びているとなっています。特に共産党の小池晃書記局長は、 憲政史上まれで滅多にない異例中の異例とまで言っています。野党の役割とは一体何なのでしょうか少し前に立憲民主党の面々がとにかく反対することという趣旨のことを述べています。まあ、政権与党との差別化を図るためにとにかく反対、何でも反対というのもありといえばありなのかもしれませんが有権者は そういう野党の姿勢に飽き飽きしているとなぜ気がつかないのでしょうか。国会とはどうすれば国が良くなるかという建設的な議論をするべき場であり、脊髄反射で何でもかんでも反対という場ではありません。衆議院と参議院で場面は違いますが、何年か前に当時の民主党の小西博之議員が当時の安倍首相に 憲法において一番大事な条文は第何条ですかと質問。安倍首相が一番大事なものは決められないと答えると、あれ知っているかこれ知っているかと永遠と憲法クイズを繰り広げたというものがありました。当時の議長からも予算委員会なのだからとたしなめられていましたが、本人はどこ吹く風。後に橋本通氏 北村ハロ氏の両弁護士とテレビで共演した際、両弁護士からこの質問を取り上げられ、レベルが低い、国会で話すことかという趣旨の発言を受けた際も、私の質問は歴史的質問ですと、声を荒げて反論していました。予算委員会と名がついている以上、主義代は予算であるべきです。そんな簡単なことも理解できず、 具にもつかない憲法クイズを仕掛け、一人越に入っているわけです。安倍首相からは、大学の講義じゃないんだからと、何とも言いて妙な指摘を受けていましたね。このように、話すべき場所で話すべきことを話すという、言ってみれば、それこそが国会議員としての仕事を完全に放棄し続けていることを有権者に見られてきたからこそ、飽きられ、 呆れれ果ててられ支持率が低迷に低迷迷にを続けけいるわけです今回の国民民主党の予算案賛成に対しても、日本維新の会の藤田幹事長は、我が党はそもそも考え方の大枠が政府と根本的に違うと、予算案の中身が相入れないので反対なのだ。本来国民民主党もそうではないのかと、少しは 議論と言えそうな非難をしています。が、立憲民主党の泉代表の非難は、予算案に賛成すること自体が野党とは言えないと聞こえてしまい、共産党の小池職局長に至っては、異例中の異例と、これまた野党でいる限り政権与党が出す予算案には、絶対に賛成してはいけないのだとも取れる発言をしています。野党である以上、 政府与党が出してくる政策には全て反対をしなければいけないのでしょうかそんなことはないと思います。野党といえど、国益とは何かを自身の中心に据えて叱るべき国会議員です。その政策が日本のためになるかどうかを考え、日本のためになると思えば賛成するべきですし、日本のためにならないと思うのであれば、 どういう点が日本のためにならないかをきちんと自身の言葉で説明し、そしてそれに対する対案を出すべきです。それが議論というものです。日本維新の会の非難はまだしも、立憲民主党、共産党の非難はどうもしっくりきません。何でも反対することが野党の仕事と思っているような気がしてしまいます。2月20日、 東京町田市の市長選挙が開票されました。立憲民主党、共産党、社民党、令和新選組は、無所属新人の清原治氏を推薦。弁護士の宇都宮健二氏が推薦人となり、辻本清美氏、有田義夫氏、小川淳也氏といった面々が応援演説を行い、蓮舫氏、山本太郎氏などが、 ビデオメッセージを送っていました。まさに左翼オールスターといった面々です。町田市は伝統的にリベラルが強いと言われている土地です。そのリベラルが強いと言われている土地で、左翼オールスターが結集して応援を行ったにもかかわらず、清原氏は2万2000票しか取れず敗退しています。当選した石坂上一氏の得票は5万3000票 清原氏は日本維新の会の奥沢氏の3万1000にも届かず3位に甘んじるという大惨敗と言っていい結果です。立憲民主党、共産党、社民党、令和新選組の応援が逆効果を生んだ結果といっても過言ではありません。なぜ左翼野党がこれほどまでに嫌われているのか、野党の方々は 全く理解していないのではないでしょうか。野党の面々が繰り広げるこの何でも反対の姿勢に有権者は飽き飽きしているのです。右翼であろうが左翼であろうが保守であろうがリベラルであろうがその根底にあるものはどうすれば日本の国益にかなうかという愛国心であるべきです。日本国の国会議員たる者 国益を第一義に据えて叱るべきでしょう。今の野党の面々からはそういう気持ちが微塵も感じられず、だからこそこのような大惨敗を続けているんだという単純極まりない事実になぜ気がつかないのでしょうか。国会という場において健全な議論が繰り広げられるようにするためには野党の覚醒は不可欠です。このような低たらくが続くことは